俺も戦うやるだけやって一緒にが<笑><笑> <shuffle> <音声><音声>来る帰ってきたご飯限界を超えた奇跡のパワー兄ちゃん 間に合ってごはんさん兄ちゃんよかった死んだんじゃなかったんだねあおれがごはんなのかな以前とは木の種類が違うあ、重さも消えているだからあいつとはわからなかったんだ他のみんなは殺されちゃったよマジブーに母さんやデンデたちもかそうだよ 僕たちがみへなへよ。お<笑>いしかったぞみんな食べちゃったんだ俺がチョコにしてないや違う感じるぞかすかな気をへへへおいまさか俺と戦うつもりか違う 様を殺すつもりだ おれおれ。 ううね、やめろよ。 するな。勝てんぜ、お前は。やっぱりな、お前だったか。遠い遠い、ずっと遠いところで、強い力を感じていた。 俺は俺より強い力を許さないそいつは残念だったな魔人ブーよく聞けよ俺はお前だけは許さない絶対絶対絶対だ ご飯助かった い, いえじ自爆するとはな死んだのかブーは い, いえどういうことだ逃げたのか気を感じないぞあいつだって気を消せますよ くれてチャンスを狙ってるのかなわからないでも何かを企んでいるようだったもし本当に生きてたってへっちゃらだぜあの野郎ごはんさんに手も足も出なかったもんな俺たちのスーパーゴテンクスぐらい強かったよなもっと強かったよそうかうんちょっとだけなそうだ聞かせろごはん どうやってそこまで極めたかモノは本当に気持ちいいへえ、そんな凄いじいさんがそれより…ドラゴンレーダーは誰が？あ、oh,、あ俺が持ってはいるが…デンデが殺されてしまっては…ドラゴンボールはもう…大丈夫デンデは生きてますよほら、かすかに気を感じるでしょ 何？にあ、ほ、んとだデンデのところに向かいましょう、うんな、うんだ人がはいあれははあ、っミスターサタンなんであいつだけ生き残ってんのシブといやつだなほっとこほっとこいや、一緒に連れて行ってやろう。 俺は神の神殿から見ていた。ああ見えても根は善人なんだ。あいつはあいつなりに地球を救おうとしていた。でんでよく逃げ延びたな。おい、こんなでんが世界冠军だわい。ぽぽポさんが。<音楽><音楽> 僕をすぐに下界へ放り投げてくれたんですさすがミスターポポ素晴らしい判断だったぞおいな、何者だあの顔色の悪いガキはほらガキとは何だ神様だぞ神様えな、なんだって んえ、ま、魔人砲だどうだな一体何を企んでるんだおいチビたち俺はお前たちと戦いたいえな、なんだと勘違いするな貴様の相手はこの俺だ<笑>まずチビたちと決着をつけるんだ その後お前と戦ってやる。なんでだ。なんでそんな周りくどいことをするんだ。貴様はこの俺を倒したいんじゃなかったのか。どうしたチビたち。俺とやるのが怖いのか。なんだと。僕たちが怖がってる。今度こそ。やってやろうぜトランクス君。当たり前だぜ。わ、タイや何か変だぞ。 おかしいと思うかなんでリュージョンハァーじゃじゃーまたまたやってきたで正義の死神スーパーゴテンツナーあのチビのパワーとピッコロというやつの頭さえ足せば ななんだお。チッショック。どうかなご飯くん。無事作戦成功だよ。この瞬間こそ未来においても二度と現れぬであろう最強の魔人の誕生だ。 ないぞてめえ。2人を自分に取り込むなんてよ。お前のせいだぞ。お前は絶対に最強であるはずの。私より強かった。遥か遠くにお前の存在を感じた時から、この作戦は始まっていた。そこで考えたんだ。 その時戦っていたスーパーゴテンクスとかいうチビを我が身に吸収すればどんな奴が現れたって最強の王座は揺るがないとだがそのチビのパワーには時間が限られているらしかったそう話していたんだもし吸収する瞬間に元に戻られては困るからね次の機会を待ったんだ 再びスーパーゴテンクスとやらになるには1時間あればいいらしいだからそれまで消えていたんだよクッそういうことだったのかどうせ吸収して一等賞になりたかったらこの俺を吸収すりゃ簡単だったのによ<笑>何も分かってないようだな敵もいないのに最強になってどうするんだ 前の魔人ブーが言ったはずだろう絶対にお前をぶっ殺してやるとそれが最大の目的だなるほどそういうことか納得俺をぶっ殺してやるって勝負を急がせてもらうぞ吸収したスーパーゴテンクスとやらは。 時間がかななりられてているよう に, なる、ね、様にししはは冷静な判断さんも吸収したのうわ、大ー。 ちょっと待って。 这不老大这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这 ないと<笑>ボロボロだな。もう飽きてきたそろそろフィニッシュをキメルカインデオウエンヨウエダーダイ。 それじゃやられっちまうこりゃ計算違いじゃったのしゃあない孫悟空お前手伝いに行ってやれえいやほらもうそうですご先祖様実は孫悟空はもう二度と現世には行けないのですんなことは知っとるわい代わりにわしの命をくれてやるんじゃそれでお前は生き返れる 尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤私尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤るんじゃろ尤尤尤尤尤尤尤尤 ではこよサラバジャー。 ほれほれ、わしの死を無駄にする気かああっ、じゃあ、行ってきますい、ファンディーメントに行くかも、んで行っと、また、わたもなった。わたし、よ、よ、は、かもがわは。そして、かも <inspirations>、さん、よ、せいよ、わ。よ、し、まへ。ほたらじゃ、あとで、片方を左てて、左耳に、つけろ。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 これが昔からの海王神のとっておきの宝だったんじゃからし知りませんでした本当に近頃の若いやつはしょうがないのほれちょっと試してみお前と君とで自分のポタラを使ってあ っ, あっうおー すごいパワーですよ。<笑>これなら私も戦いますよ。お調子になるんじゃない。元々が大したことないんじゃ。まともに戦いっこないんじゃろ。あ、ああ、こいつは確かにすんげーよ。じちゃん、で、合体していられる時間どれくらいなんだ。ホタラにそんな弱点はないわい。永遠にじゃ。 もう二度と戻るようなことはないホリゴイにだいいいえまあ保証できんがなめめいったなずっとご飯と合体したままか し, しょしょうがねえかブツブツ言っとなんでさっさと行け死んでしまうぞご飯があはじゃあ行ってきますいろいろ。 ありがとうございましたやばもも<笑><笑><笑><笑>い 早くそいつを右の耳につけんだ。お, おと合体してブを倒すんだんだと合体？あった こ, これどうするんですか させるものか。 しまったぞごご飯との合体が<笑>さあどうするお前が合体したがっていた孫ご飯は私がいただいたもうお前が合体するものなどどこにもおらんぞ汚ぞ何人も何人も吸収しやがって もうあきらめたかならとっととしねえ瞬間移動か送るのはここまでじゃ 学園マ大王の計らいで肉体を戻してもらって、一日だけ戻れたというに。あんなのが相手では。ふん、気にするな。どうせ死んでいる身には変わらん、やるだけやってやる。レラレラ、ベジコロったんじゃ。ベジータ。 やっぱそうだったかカカロットベジータ黙ってこいつを右の耳につけて俺と合体してくれ断るなぜ俺が貴様なんかとこれしかねえんだよ魔人ブーに勝つにはさ貴様と一緒になるぐらいなら消された方がマシだこだわってる場合じゃねえな終わっちまうんだぞ何もかも気に入らんのだ この前貴様は俺と戦った時さらに上の力があるにもかかわらず隠していた何がスーパーサイヤ人3だいちいち勘に触る野郎だぜそんな奴と合体なんかできるかわ悪かったあれは変身していられる時間が限られてたんだもしもの時のために言い訳などどうでもいい俺に手を抜いたことに変わりはないんだ 舐められたもんだぜじゃあ、このことも知ってっかみんなブーに食われちまったんだぞブルマも、トランクスもだブーが近づいてきている頼む助けてんだろ、みんなのことを<笑>よこせ早く 見つけたぞジータよくがこの合体は、一度やったらもう二度と二人は元に戻れねえいいなな、なんだとく、くそこんなギリギリで嫌いやがっていいんだろう。これでサンキュー、ジータあー、合体<笑><笑>何が起きた<笑> っしゃー最強ライバルの共闘九州進化するマジンブーを倒せベジータとカカロットが合体してベジットってとこかなさらにこいつがスーパーベジおータお、大したもんだな。 有你给他的哟你给他的哟你给他的哟你给他的哟你给他的 有的没法光有的没法的有的没法的有的没法的 因为我给你聚远的吴吴吴吴吴吴吴吴 有没有的想干的大大哥哥哥哥哥哥哥哥哥 啊 ,A 一张。哎我们先。拜拜<音樂><音樂><音樂> させてほしいもんだな。えー？え？ティベラッ子。さあてもう飽きたからそろそろ終わりにするか。もしや大丈夫か。十数えるまで待ってやるからお祈りでもするんだな。一、二。 34ー何やってるんだ早く気づけここまで追い詰められたらすることはたった一つしかないだろうこうなったらあいつを吸収するしかだがどうやってっ そ, そうださっきあいつにちぎられたあれを使って 78やっと気づいたかそのためにわざわざあの頭についている尻尾みたいなやつを切ってやったんだよよしやつは油断している 9, 9さて果たしてうまくいくか ヘヘヘヘヘヘヘーヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘはヘヘヘヘヘへヘへヘへヘ ってことだ吸収されてしまった終わったいやわからんぞえちょっと変だとは思わんか奴はこれまで精子を吸収するためにパワーをアップし姿を変えてきたじゃが今回はか変わっていないどどういうことですか もしわざと魔人ブーに吸収されたとしたらあやつ大したもんじゃ無敵となった記念に消してやるぞこんな欲しい ブーの様子な変ですよ。やはり、そうじゃ。あやつは、キューシューされたのかばをすくいに。 これは。ま、まさか。い、いた。いく、隠れろ。姿が元に戻っている。い、一体。 ガーッやったみんなもとにもったぞとりあえずこいつらをかせブーはまだきづいていないうん すぐにブーのところに戻るぞ。今日はもう終わりです。今日は準時し睇。我 し, し, し, し, し下次見，拜拜。